ウィンドブルーム祭発祥の地は北の名艦自由の都今回の探検は物資をたくさん持って腹をすかせないようにしないとなうん<笑><笑>もし君が僕に質問するとしよう公務中ですか<笑>お疲れ様でうん あ, あ, ありがとうこの日最近一緒にご飯食べてないわね忙しかったからな僕たちは何をするべきなのかあアルベロ 研究の進捗は少し問題が僕たちが思ういい酒場には酒のつまみが必要だそ う, うああ<笑>どうやって誰のために控えめに勇敢に自ら出向くそれとも木を待つ、うんうんうんうん 共通の信念があれば全ては心のままにそれが僕の答えさ。